ショートラインどうもいけんですはいこんにちはまだまだ暑いですが皆さんどうお過ごしでしょうか僕は元気ですはいというわけでですね「あの仮面ライダージオウもうすぐ終わりますよねで9月から新しい仮面ライダー「仮面ライダー01」が始まりますいやー楽しみですね仮面ライダー01というわけで今回はこちらを 紹介したいと思いますデラックス秘伝ゼロワンドライバーはーいというわけで、今回はこちらのねデラックス秘伝ゼロワンドライバーをちょっとレビューしていきたいと思いますこちらの変身ベルトなんですけど先日ですね、プレバンさんで 先行販売の抽選が行われたんですよねはいで残念ながら僕その抽選にですね外れましたはい抽選に外れましたでですねなんでこれ今持っているのかと言いますと僕の後輩のですね T 君が、えー、抽選に当たりまして 今、ま、こちらのね変身ベルトを、ね、お借りしている状態ですこの01ドライバーとこちらフライングファルプねプログラインキーも貸してくれましたこれパワーアップアイテムなんだね01のまあ、ちょっとこれもね見ていきましょう一回封なんですけどもう先輩もう好きにねこれで動画撮っちゃってくださいよってもうありがたいお言葉をいただいたんで、ね、もう存分にねレビューしていきますどうぞよろしくお願いします T 君結婚おめでとうはいじゃあ早速ねゼロアンドライバー見ていきたいと思いますいきます開けるときってめちゃくちゃ楽しいよ何が楽しいかってなんか楽しいんだよおぉベルトもすっごいなんか鮮やかな黄色 普通の黄色じゃないんですよねこれいい感じのベルトじゃないんかなと思いますベルトの方もめっちゃこだわってますこっちも1もん蛍光色の黄色みたいないいっすねなかなか01ドライバーあとパーツが入っててこれがベルトの後ろのところにつけるやつ で、これがの噂のプログライズキースタンディンバイ。はい、ゼロアンドライバー組み立て終わりました。こんな感じですね。横。で、こっちも横。で、こっちが後ろですね。はい、で、こちらが、えー、っと、プログライズキーのライジングホッパーになります。 これも付属してましたベルトと一緒にでこれをねあのベルトに投入して変身するんでしょうねはいじゃあねギミックの方を見ていきたいと思いますじゃあスイッチ入れるねおおゼロワンドライバ ー, ー, イブー外人だねこれじゃあ次変身いきますね なんてでこれを押し込むと必殺技が鳴るらしいんですよ。 インパクトプログライズキーを外すときはこのっ尖ってるやつをこっちにやると引き抜けますはいじゃあ次はこちらのねフライングファルコンプログライズキーを見ていきますはい開封したらこんな感じでーすライジングホッパーのプログライズキーと比べてみてもうんなんかなかなか 綺麗な感じですね色合いがいいよね派手メのピンクと黄色ギャルがね好きそうな色ですねはいじゃあこっちも、えー、ベルトの方に入れていきたいと思いますおいえっウォーイっつったでしょめっちゃ喧嘩売ってんじゃんえどういうこと っってイ、まあ、いいよおーかけあー、なるほどねこれウォイじゃなくてウィングっつってるんだ ウィンまあそう言われれば聞こえるねウィングはいでこっちのファルコンプログライズキーなんですけど8月下旬発売予定のこのね、はい、デラックスエイムズショットライザーに、えー、挿入して遊ぶこともできるらしいです幅が広がりますねプログライズキーもちろんこのライジングホッパーの方もね エイムズショットライザーに入れて遊ぶことができるそうです。待って待って待って待って、これ、パワーアップ必殺技遊びえぇ、ー、パワーアップ必殺技遊びこの変身した状態で、の別のね、プログライズキーを読み込ませるらしいです。あ、これ、回数重ねるごとに、 威力上が上っていいく系じゃないこれほらメガになったもんほらギガになったおおこれがマックスだね多分でこれを押し込むと ライジングテラインパクトやばはいとまあこんな感じでね、えー、ベルトの方見ていきましたけどうんー個人的には結構好きですね触る前はあの01ちょっとんどうなのかなって思ってたんですけどベルト触ってみて好きになりました色もねいいね黒ライズキーの音声なんかもねなかなかクリアで いいです01も、えー、見ることによってねさらに、えー、ベルトへの愛着が湧くんじゃないかなって思いますいやー俺も買おうかな01ベルトいいね動画の方ですね最後までご覧いただきありがとうございますもしこの動画がですねいいと思われた方はグッドボタンそしてチャンネル登録もぜひお願いしますそれではまた次回の動画でお会いしましょうアリーベ・デルチ